これが本当に二十一世紀の法治国家、自由民主国家の姿なのでしょうか。どうも政治いろいろの学ぶです。先日韓国政府が偽ニュース規制法の導入を急いでいるという記事をお伝えしましたが、その韓国でまたも規制に関する法の成立を急いでいるようです。 中央日報の記事を引用します。与党、共に民主党の一部議員が旧日本軍慰安婦被害者関連団体に対する名誉毀損を禁止する内容の法案を発議したことが23日に確認された。法案の共同発議者には、正義記憶連帯理事長を務め、先日不動産疑惑により除名された無所属のユンミヒャン議員も名前を挙げた。 イン・ジェグン議員は13日、日程下、日本軍慰安婦被害者に対する保護、支援と記念事業などに関する法律の改正案を発議した。法案の共同発議者では、ユン議員をはじめ、ソヨンソク、イ・ギュミン、ホ・ジュンシク、ソヨンフン、チェ・ヘヨン、キム・ミンギ、ユン・グアンソク、 イ・ジャンソプ議員ら10人が名前を挙げた。法案は、被害者や遺族を誹謗する目的で、旧日本軍慰安婦被害者に関する事実を指摘したり、虚偽の事実をルフして、被害者と遺族、または旧日本軍慰安婦関連団体の名誉を切り付けてはならないという条項を新設した。イン議員は、最近内外で 慰安婦関連の歴史を公然と否定、歪曲し、被害者を侮辱して名誉を切り付ける事例が発生している。こうした行動は、被害者に深刻な精神的被害と苦痛を与えると改正理由を説明した。しかし、被害者と遺族だけでなく、慰安婦関連団体に対する自律指摘まで禁止した内容に対する批判も提起される。 この法案が通過されれば、今後の正義記憶連帯の容疑と関連した事実をオンライン上に掲示したり、討論会だけでなく E43 のように正義連関連の記者会見を通じて公表しても処罰を受ける状況が発生する可能性があるとの懸念が出ている。また、虚偽の事実をルフする場合、5年以下の懲役または5000万ウォン、約 466万以下の罰金に処するようにした。新聞、放送、出版物だけでなく、討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説などでの発言も処罰対象と規定された。諸国国書の著者である会計士のキム・ギョン・ユル氏は、この日 Facebook に法案内容の一部を挙げ、事実を指摘してでも、 正義連の名誉を傷つけてはならないですってと皮肉った。チン・ジョンゴン、元東洋大教授もこの投稿をシェアした。とのことです。先日お伝えした偽ニュース規制法は誰が偽ニュースと判断するのかという大いなる疑問はあるものの、その趣旨としてはまあ頷けないこともないとも思えます。しかしながら今回のこの法案については 何一つ理がありません。この法案の問題点は多々ありますが、一つずつ挙げていきましょう。まず一つ目ですが、新設された条項の中にある旧日本軍慰安婦被害者に関する事実を指摘したりという点です。この前文に、被害者や遺族を誹謗する目的でとありますが、何をもって誹謗する目的と判断するのでしょうか。いや、 仮にその点を置いておいたとしてもです。事実を指摘したりという驚くべき一文が入っているんです。自称元慰安婦に関連することであれば、たとえ事実でも決して言ってはいけないというわけです。これを愚報と呼ばずして何と言えばいいのでしょうか。次に、自称元慰安婦当人、遺族のみならず、慰安婦関連団体に対してまで事実の指摘を禁止するという一文です。 自称元慰安婦という韓国における最高権力者に対する事実の指摘のみならず、その権力者にぶら下がる無造無造に対しても一切の批判はまかりならんというわけです。なんとも恐ろしい法案を作り出そうとしていますね。しかもこの法案の共同発議者の中には、韓国版疑惑のデパートとも言われているユンミハン議員も入っているんです。記事の中でも触れていますが、 ユンミヒャン議員といえば、証言がコロコロ変わることで有名な、自称元慰安婦、イー・ヨンスと骨肉の争い、とも言うべき、同志打ちを行ったことでも有名です。ユンミヒャン議員の狙いは、こうした自称元慰安婦側からの指摘を完璧に封じ込める目的もあるとみて、まず間違いないでしょう。突き詰めて言えば、この法案の目的とは、自称元慰安婦を守ることでも何でもなく、 自称元慰安婦を使って金儲けを企む一味を未来栄光を守ることにあると言っても過言ではありません。先日お伝えした2000ニュース規制法とも相まって、韓国は完全に自由も民主主義も捨て去ることになります。この法案が成立したとき、西側諸国は改めて韓国を民主主義国家ではない、ただのファシズム国家だと再認識するのはほぼ間違いないと思われます。 普通の神経であれば、そういうところまでしっかり考え、この法案の危険性を理解し、やっぱりやめようとなるはずです。法案が不成立になる可能性はあるとは思いますが、発議者の方から、やっぱりやめようと言い出すことはまずないでしょう。発議者の中にユンミヒャン議員がいることからも、ほのかに見え隠れしていますが、この法案を推進する勢力の後ろに、北朝鮮の影響があると思うのは私だけでしょうか。 北朝鮮にシンパシーを感じている人間からすれば、韓国をファシズム国家に仕立て上げることに対して何の罪悪感も感じないでしょうし、下手をすればその危険性にすら気づいていない可能性もあると思います。冒頭でも述べましたが、偽ニュース規制法は趣旨はまだわからないでもありません。その判断基準はともかく、目指すべきところとしては良い方向と言ってもいいものだからです。ですが、 今回のこの法案については何一つ良いところなど存在しません。慰安婦に関する虚偽を規制するというのであればまだわからないでもないですが、事実を指摘することも禁止、慰安婦関連団体を批判することも禁止とは全くもってわけがわかりません。それにしても、この慰安婦に関連する法案と、偽ニュース規制法の両方が成立したときにはどうする気なのでしょう。例えば、 自称元慰安婦 E4 スの証言は嘘だという報道をある報道機関が行い、それに対して別の報道機関が、いや、E4 スの証言は事実だと言ったらどうなるのでしょう。前者は嘘であるという事実を指摘したのですが、この慰安婦に関連する法案で裁かれ、後者は事実であるという嘘を報道したということで、偽ニュース規制法で裁かれることになるのではないでしょうか。